次の停車駅は終点のタッチシーです。阿島温泉徳田高方面。地の海の地船船船利用の 食べ物が。<音楽><音楽><音楽> 年の30ーですホームと下の間が少し空いているところや段差があるところがございますが段差を確認降りのタンを押して、 嗯，了好了好了好了好了